よろしいですかすみません、お手の方お願いしますいきますよ、せーのよっさこいよっさこいよっさこいよっさこ い, さこ い, さこ い, さこいありがとうございますこれですね、せーのって言ったら始まりますからで、終わる時急に終わりますから頑張ってください、お願いします で、あとですね、もう一つえ337拍子の音に合わせて手を挙げて、はい、手を挙げて、はい、みんなで一緒に手を挙げてはい、サッカーせよ、はい、サッカーせよ、はい、アクッと花火をサッカーせよ、はい、っていうのがありますんでぜひですね、お手の相手のお客様いらっしゃいました一緒に弱っていただければと思いますので、よろしくお願いいたしますじゃあですね、えー、と早速踊っていきましょうか もうね、準備運動はさっきのでバッチリなんで元気よく声出して盛り上げていきたいと思いますよいや、元気が足りないな、元気ですかさぁ、それじゃ参りましょう心霊組アットでマジかよドカンとバンバンバ ン, バン イケデイのお客さんにありがとうございます。でもまだ終わりじゃないの